今欲しいものはえっとすごいおこがましいもんですけどあのいっぱいあるのであの私のあの応援してくださる方のがいらっしゃれば私のあの支援してほしいものを集めたページがございますのでぜひそちらの方をご覧ください。